どうもお久しぶりです。トランスライフル師匠改めましてフルホフース師匠です。 本日からトランスライフル師匠引退を表明し、フルフォース師匠の名を使わせていただきたいと思います。ということで今回は撃滅型ハイパーフルフォースを使っていきます。そして師匠を3型が使うエポンパックは、必殺音数、標準型キュアオペ、支援型スカサファです。前回と違うといえば、私がフルフォース系使っている、うさぎさんが超絶ハイパー強パックを使っていることくらいでしょうか何はともあれ今回も楽しく見てもらえたら嬉しく思います。では今回も師匠4バーをお楽しみください。 作戦を整え、あとは実行を残す。職務、健闘を祈る。さあ、始まりました。トランスライフル引退から2日ほど、実を言うと防衛型フルフォースを使おうと思っていました。しかしながらやっぱり火力を出したい、前に出て相手を倒したい、という意志のもと、全てプラズマ性武装の撃滅型ハイパーフルフォース、という考えに立ついた次第であります。 正直この試合これはという感じの活躍は特にないので軽く素材でもしながらちょっとだけ実況しようと思います最近またバイクとか流会企画などが Twitter などで流れてくるのを見て嬉しく思いまいろ色々企画しているのを運営が見て何でも止まればいいなぁと思います本当に思ってますからね思ってますよこれ自爆しかしてないんじゃないかな師匠だけに師匠が出てきたなぁこれは悪くね 悪気ねえ、タイトル。それでも僕は自爆してない。怒られそうなのでこの辺りでおふざけやめます。とはいえ今のところ見せ場なさすぎて実況できなくて。ちょっとでも実況するといった数秒前の自分を叩きたい。ここで黒ロ記を切らしてしまいましたね。印象に衛響やられると思いましたが見逃してもらいました。と思ったら撃ってきましたね。危ない危ない。肩は足回りが遅いので狙われやすいので困ったものです。 ここで多少開けれたらよかったんですが言い訳ですが編集型フルフォースしかまともに使ってないのでやっぱり使うんじゃなかったと後悔しておりますなんだかんだ使い慣れたイノベーターが一番なんだなぁと改めて思いましたフルフォース希少ですまじでで開けれて喜びもつかの間、ま、マジなのを当てられる全員はいつもより高形のエレベーターなせいですねここで強化回収ですから2万回収が可 回収できなかった上にンツにロケられるクソバコの虫。化粧隊員が回収してくれてたおかげでチャラですななわけあるか。このクソバコくじね。イノベーターのようにガイガイ隠めて火力出せないので一体、後ろに見つぶして遠距離からフらラなラいと思ったのですが、相手のさんンンが近くにいるのでこちらを警戒警戒。 ここはララン引っとけばよかったですかね。使い慣れていないのがバレバレな武器選択ここで動きが止まっているので当てていきま止まっているの見えたら落ち着いて撃つことをお勧めします。 も大事ですす。が、ままずは確実に焦るのをなぜかって止まっている相手に呼を外している本人がここで実況しているからです高盗な事実も身につけることも大事だとは思いますがまずは基本を身につけていってほしいと切実に思います決して私のように動画映えのために無駄はしないでくださいフルフォース師匠との約束だぜ 使い慣れてないと構えっぱなしになりがちフルフォース負傷ですもっと普通手を見せたかったですが余裕な差しに普通手するのは忘れてました許してひらしんす今の着地取れたと思ったら取れなくてびっくりしましたやっぱり2段階以降のチャージは弾速が遅いです1段階目もしくはフラランで撃ったほうが良かったですね以前から試合時間が残りわずかになっていますね一発決めれば終わるであろうこの試合決めて終わるのが負傷たる名を使っているものの使命でしょう 師なみ恥じぬ試合にするはずがダブルとモニチャープラで範囲攻撃にもかかわらず回収できなかったフルフォース師匠こうしてフルフォース師匠という名を二度と使わないとフルフォースで動画は上げないと心に誓ったフルフォース師匠でしたこんなはずでは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 トランスライフル師匠の頃に使っていた、ジャス・ティス・エノベーターに登場する。そして相手に現れたのは、集ケリ陸が二人も現れたのであった。盾持ちが一人しかいないこの編成。果たして勝利することができるのであろうか次回、ダンスリーダーストラトス。怒涛の回収劇。俺は諦めねえ。また次回お楽しみにしていただけると嬉しいです。ではまた、のし。